さあここからは2巡目に入りますのです見そびれてしまったレンなど皆さん移動したりしながら最後8時半まで楽しんでいただきたいと思います<音楽> Thank <smart noise> you.